えんぶかどうも私のつれづれなる日常えんさんですよねはいというわけで本日はちゃチャンネル登録よろしくお願いしますカツ、はい、パン、味噌カツパンを食べたいと思いますあとあと何か、ね、スカリーパあとエビかつもあとから来ますねでもやっぱりダメはご用意してこれ食べちゃかそれではれでは 版からいただきますうんこれはシンプルですねソースもさっぱりしていて美味しいですこういうの一番いいかもしれませんね続いて味噌かついってみますね だれが甘辛い、ちょっと全言撤回させてもらってこっちの方がいいかもしれないですやっぱりうん気まぐで買えるのってあんまり好きじゃないんだけどねあっパパ行ってみます カレーは結構刺激があって好みが分かれそうですねうん、自分はどうかなこれはエビカツきましたでは行っちゃいみたいと思いますエビはお肉とは違いますね、やっぱり プリプリして食感がいいですけど自分はお肉の方が好きかなーってなんで最初持ち上げたんだよって話ですがカツパンはシンプルなカツとソースで普通のカツサンドとちょっと違いましたねやっぱりバンズ風なんですけど、ね、食感があるんですねそれが美味しかったですねで味噌カツはわあそちらのさらに甘い味噌だれ、ね、がふんばっていて のも変わってるので、でこちらの方は自分は好きでした。なのでカツパンをこちらの点数味噌カツパンをこちらの点数させていただきます。カレーカツパンは結構カレーが辛めなのでちょっと好みが分かれるかなと思いまし普通のカレーパンとはまた違った美味しさがあったのですが、ね、ちょっと好みが分かれる部分がありますのでこちらの点数させていただきますそしてエビカツパンは他のカツと違って中がエビなのでプリプリした食感を楽しむすのができておいしかったです これだけタルタルソースなんですねでもこっちも味噌カツソースか つ, つ, つけてもい食べてみたいなという思いもありましたなのでちょっとタルタルソースが他のソースとはと独特な感じがありましたのでこちらのペーストさせていただきますというわけでホン、えっと、ボリュームハンバーガーに次これもボリュームたっぷりですねああ本当に撃沈しそうです、ね、あまり無謀なことしないのがいいかもしれませんねご 視, ご視聴ありがとうございましたコメントしていただきたいけるとうしいですエン